高校生という方からこんな質問をいただきました、ブラック差別、本当に理不尽だと思います、でもそういうのをやってるのは高齢の人じゃないですか、今の高齢の人がいなくなったら、もうね、差別なんてなくなるんじゃないんですかっていうことなんだけども、結論から言うとそれは違いますね、うん、高齢者に対する偏見だと思いますね、まず、あのね、そういうふうに、ね、言うとね、受けがいいんですよ、若い人に、文化大革命なんかもそうですよ。 今の悪いことはみんな、ね、老人のせいだと、若い皆さん頑張ってくださいって言うと大変受けがいいし分かりやすいんです、でも実際は違うんです、ブラック差別っていうものはね、えー、江戸時代の身分制度が起源と言われてるんだけども、解放令が出て身分制度がなくなってから今、150年経ってるわけですで、全国水平社ができて今年でちょうど100年。 で今からね、50何年か前、何があったかっていうと、ブラック致命送還事件というのがあって、いろんな企業がね、糾断されたんですね、で行政もそれで、まあ、ブラック解放運動というか、童話行政というか、教育というか、そういうものに本格的に取り組んだんですね、で150年前の人間、生きてないですよねで、100年前、水平社ができた頃の現役世代っていうのも、ま, あ、まず存命してないですね。 で実は今の高齢者、70歳、80歳、そのあたりっていうのは、ブラック致命送還事件があった頃の現役世代ですよね。じゃあ、この経緯見てどう思いますか、これ、本当に世代変わったら問題解決すると思いますか、違うんですよね。 えっとねまあ、いい伝統、今でも通用するような伝統っていうのは、世代が変わっても受け継がれていくけども、まあ、ブラック差別だとか、そういったね、悪いものっていうのはね、まあ、そういうものが人の意識にあるとしたら、世代が変わればなくなるものなんですよ。でもも世代が変わってなななくならいないというのははそれは そのね、その人の意識とかその人間にそれが属してるんじゃなくて、やっぱり世の中の制度としてそういうものがあるからです、その社会の制度っていうのはね世代が変わってもねこの人間の寿命を超えて生きながらえていきますから、じゃあその社会の制度何かっていうと、それはブラック差別でお金が儲かるからですよ。うん、だから、まあおそらくそれは水平者よりちょっと前、ちょっと語弊があるかもしれないけど、融和事業って とかあと改善事業、その頃から始まってると思いますね。えー、そ, それはやっぱ部落だからっていうことで、やっぱ公金、お金が出るっていうのがそのあたりから始まったわけですから、まあ、当時はそれはあの、まあ、まともな考え、必要だからやったっていうところがあるんだけども、水平社の頃からちょっとおかしくなっていくんですよね、それが、えーまあ、完成運動にもなっていくんですよね。で企業をを、ね、揺すってお金を 取るっってていうことも水平社は実はやってたんですね。で、そういうのが戦後になってさらに顕著になってしまった、で今でもね、そういうのが尾を大引いてるんだけどもあの、致命相関事件なんかで中断された企業、そういうところで解放同盟の、ね、幹部の人なんか、まあ、あるいは元幹部かもしれないけど、講演をすると日当20万円プラス交通費もらえたりとかするわけです、あ事実です、これ事実です、であって解放同盟の集会なんかに出ると、まあ、税金から日当が出るわけですね。 今、あの NHK でなんかデモに出たらお金もらえるみたいな話をして、問題になってるけども、童話関係だともう事実なんですこれ、間違いなく事実なんですよ、でもう公然としたことです、デマだ、デマだって言っても、もはっきりと文書としてそういう証拠がいくらでも出せますからね、でそれで例えば部落から部落に渡り歩いてね、自分、部落出身だって言って、まあそれで講演やってね、自治 自治体なんかが主催するそれでお金もらってる人もいるわけですそういうのも税金からお金出てるわけですよだからそうやって部落差別あるあるって言ったらお金を儲かる仕組みっていうのが存在してでそういう社会の仕組みっていうのがねもうこの司法政治行政に浸透してこうずっとね残ってるからでそれをお金儲けてる人がいるからなくならないんですよ 熱海の土石流なんかもそうです、あれで明るみになったんだけども、この森りなんか儲かるんですよね。でもやりすぎるとやっぱり行政から目をつけられるし、まあ、住民からも、ね、反対運動を受けるんだけども、そこで童話っていうのを出すと、もういろんな人が黙っちゃうわけです。で、それで大儲けしてる人っていうのがいるわけです。これ熱海だけじゃないです。他のところにいますよ。いずれ、このチャンネルでもやろうかと思うんですけどね。うん、だからそのブラック といいうものを使ってお金儲けするる人たちががそれ生徒としてそういうものがあると、ね、そういうことでお金を儲けられる社会の仕組みというものがあって、それがこう、ね、がっつりと、ね、存在するんで、それはなくならないんですよ。 まあ得をする人がいるから、それをなくそうっていうふうにはならない。で、なおかつ、その、まあ、例えば今の若い人にね、学校なんかで部落差別は何かとか言って教えてる人たちが、まあ、その大元というものがね、元締めというものが、その、そういう。 ブラックでお金が儲かるような社会の仕組みを維持している人だから、そういう人たちがね、本当のブラック差別のね、正しい考え方なんか教えられないですよ。だから、そのブラック差別っていうのが、その昔からの飲酒というか、その人々の意識の中にあってっていうのは、まあ完全に間違いで、本当は、まあそれでお金が儲かるような仕組みっていうのが世の中にあるわけです。厳然として。ただ、それを教えることはできないわけですね。 その教えてる側っていうのはそのまさにその体制側なわけですから。ということで、質問に対する回答っていうのはこういったものです、だからまあ大人って怖いですね、汚いですね、だから若い人たちですね、何かね、イメージだとか、あるいは人に言われたことをそうただただそのね受け入れるんじゃなくて、自分の目でね、何があるのかっていうのをちゃんとね、見て考えて、理論的に物事を考えていくっていうのは、大変必要なことだと思います